ね、えうん僕の彼女はとても可愛 い, い で,、ね、でも時折可愛くないんだよなんなんか僕よりも あんまり困らせないでわーーまた心配かけちゃったな情けないイーズミ今日帰りどっか寄らねこれはチャンスだよみっちゃん四鬼守気合だ気合 い, 気合い応援してます神谷先輩ありがとうイズミさんは<笑>、はい、<笑>ずっと私のそばにいればいい な、なんでこのタイミングかわいいだけじゃ終わンないツヘットコースター漫画みたいな展開って待って待ってやりましたやっぱりかわいい誰あのイケメンお前の彼女だろへへへへ初々しいの僕だってしきもりさんを守るよじゃあここに隠れてようかなちょえっえ う, そう、かわいいだけじゃないしきもりさん冗談ですようーん